それでは、えー、とお時間になりました。えっ、ー、とそれではですね、広さじさんをディスコード上で拍手でお迎えください。広さじさんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速始めます。うわーすげえ。<笑>お越しいただきありがとうございます、皆さん。このセッションはですね、こう実務に応用するっていうよりも、新しい、えー、と観点から Python を楽しむっていうことを目的としているセッションです。なのでもう 気軽に楽しんでいってください。では早速始めます。まず簡単な自己紹介からさせてください。私は、広さじという名前で活動しているエンジニアです。最近、在宅勤務を機にイラストレーター業を始めました。あ、戻っちゃった。はい。で、えー、とイラストは見るのも描くのも好きで、悠々自適にイラストライフ、すごく楽しんでいたんですが、ふと悩みを抱えることになります。それが もっといい絵描きたいのに戦略的にイラストが描けないっていう悩みとあと自分が惹かれたイラストの魅力これ理屈で説明できないなっていう悩みですこれを解決するためにまず僕はイラストの技法書を読み漁されましたただ技法書には理屈が曖昧な技法すごく多かったのでできるだけできる限りエビデンスも調べるようにしましたそれで少しずつ体系的な知識が身についてきて かつ、あの Python でサクサク実行できる、実装できる知識が多かったので、今回はその知見を紹介したいと思います。ここで一つ前置きです。今言ったように知識のベースがイラストの技法書で、その内容は巨匠たちが積み上げてきた経験則が講演になってます。なので、例えば脳科学とか実験心理学みたいな現代科学的な厳密なアプローチからは外れる可能性があります。 また、イラストと Python っていうと、画像生成系の技術、期待される方いるかもしれませんが、今回は触れません。まあ、あの機械学習系の技術、多少触れますが、基本的に巨人の方に乗ったコードを使いますのであの、過度な期待はしないでください。ということで、今回のプレゼンの目的は、イラストの技法書の知識をベースとしたイラストを読む技術を身につけることです。 イラストを読むとはすなわちイラストレーターの狙いを読むとも言い換えられます。なので今回はこのイラストレーターの狙いを紐解いていきます。イラストレーターの狙いを知るにはまずイラストの目的を知る必要があります。イラストは娯楽やマーケティングとその用途は広いんですけれども、これ一言で言うと言葉にできない文脈を含んだ説明の時短っていうのがイラストの目的です。それから 他にも似た表現方法、いろいろあると思いますが、例えば絵画よりもイラストは省略が多いです。ただ、チャートよりも文脈が多いです。つまり、一定の文脈を持ちながらも、えー、説明のために一部を強調して、いらない部分を省いたのが、えー、イラストであると私は整理しています。すると、イラストはどこか強調したい部分を筆頭に何か伝えるという役割があることが分かりますね。なので 今回、こちらがプレゼンの流れになります。イラストレーターの狙いを読み解くために、イラストレーターがどこを伝えたいか、何を伝えたいのかをできるだけ体系的に解説します。で、各章の終わりに解説内容に沿った簡単な Python スクリプトを紹介するという構成です。最後には、えっと、アペンドで解説に載せきれなかったスクリプトや、おすすめの学習リソースなんかを紹介します。 でこれ公式ホームページに載せた構成とちょっと切り口違うんですけれども同様の内容をカバーしてますのでその点はご安心ください。それでは早速本編に入ります。まずはイラストレータータがどこを伝えたいか一般にイラストレーターがどこか伝えたい時そのどこかを強調するわけですがその強調に最も重要な技能は次の3つのうちどれでしょう まずは、デッサン力や着彩力、これは違いますね。これは実物やイメージを正確に再現するための力です。なので、協調とはちょっと違うなっていうふうなとが分かります。次に、個性やセンス、これはちょっと惜しいところです。まあ、装飾やデフォルメみたいなのは個性なんですけれども、あくまでも個性とかって自己表現のためのもので、結構絵柄に影響するので、大きく変更できないんですよね。 なので、えーと、強調に一番重要かって言われるとそうとは言えません。とすると、一番重要なのは構図選びです。今回はこの構図について詳しく見ていきたいと思います。とここで、構図ってそもそも何って思う方もいると思います。いろいろ定義ありますが、画面設計って言い換えるのが一番わかりやすい気がします。画面の形決めて、その画面の中に人や物を配置して、 で、光源やカメラの位置を決めて絵作りするという工程の総称ですね。で、これ、ユニティ触ったことある人はすごく分かりやすいと思います。要はユニティでやること、そのまんまやる感じですね。で、この構図には、強調などをテーマにした王道パターン、すごくたくさんあります。で、王道パターンっていうからには、イラストに必要ないろんなエッセンスが凝縮しているってことが期待できます。なので、これらのパターンを因数分解すれば、 強調のエッセンセスだっただ、現代の王道パターン、とにかくいっぱいあるので、まずはいろんな文献を調べて、私なりに分類してみました。それぞれのパターンが生まれた経緯を見てみると、どうやら、焦点をコントロールする目的で開発されたか、カメラをコントロールする目的で開発されたか、このどちらかに種別できるようです。ということで、次はこの2つが生まれた経緯について、軽く紹介します。 まず焦点をコントロールする目的についてです。この目的の構造を大きく発展させたのが西洋美術だと考えられています。昔はですね、今と比べて画材が高くて、絵を描ける人も依頼ができる人もかなり限られていたっていう時代に、えー、絵の依頼があるとすれば宗教画とか、えー、主役を引き立たせる題材が多かったようですで。そういった依頼をこなす師匠の技術を弟子たちはどんどん、えー、学んでいって、 焦点をコントロールする技術、これがどんどん一般化していきました。この構図の方針ですね。えっとどこに視線を落としても落とされても自然と主役に視線を集めたり、えっと絵の外に視線が逃げないようにしたりということだったそうです。で、例としてここに載せている絵画ですね。これ見ると中央の人物が視線を集めているってことが分かります。これですね、イラストの界隈ではめちゃくちゃ重要な技術なんですね。 例えば、ツイッターなんかで想像できると思いますが、この焦点、適切に設計できてないと、せっかく頑張って描いたイラストであっても、ユーザーの目に留まらなることなく、一瞬でスクロールされてしまうので、本当に勝負一瞬なので、現代のイラストはより読み取りやすい焦点を作る必要があります。焦点について次、えー、とカメラをコントロールする構図です。この目的の構図を発展させたのが映画業界です。 動画って画像よりも多くの文脈伝えられるんですけれどもやっぱり尺やテンポの都合上登場人物の心情や場の空気感全て説明することができないなっていう悩みがありましたそこで開発されたのが煽りや俯瞰のようなアングルを使った表現だったり魚眼レンズや自撮り構図のようなレンズを通して見える景色を使った表現でした ちなみにこの例として載せているこの映画のワンシーンはダッチアングルっていう手法が使われていてカメラを傾けることでこう不安を含ませて不安を助長させるっていう不安定さを含ませて不安助長するっていう印象これ与えられているそうです。で実はこのカメラをコントロールする構図ですね今もアップデートすごい続いています。最近増えたのは VR やドローン小型カメラを使ったカメラの構図ですね。カメラのバリエーションが増えた分だけ構図もどんどん増えていっているようです。 ということで、王道パターン2つ、2大目的を解説しました。えー、っともし新しい王道パターンを見たら、まずこのどちらに分類できるかっていうのを考えるといいと思います。さて、えー、っと、思い出してください。前半のプレゼンの目的は、イラストレーターがどこを伝えたいかでしたが、どうでしょう、これ。この焦点のコントロールをするっていう構図探れば見えてきそうですね。なので、この焦点、次深掘りしていきます。 でそもそも焦点ってどんなものか少しイメージ具体化しますね、えー、私たち普段自分の目を使って目の前に広がる世界を捉えていますが実際は視線の中央以外はぼやけて見えてますで焦点はそんなぼやけたところにあっても本能的に注意を向けてしまう部分のことですイラストレーターはこの人間の本能を使ってイラストの見てほしい部分を強調するわけですでイラストにの焦点となりうる要素は整理したらこの5つぐらいになりました ざっとそれぞれ見ていきましょう。1つは顔や体です。え、多分この5つの中で一番注目されやすい要素です。この顔や体に敏感な習性っていうのはもう目の前の脅威を素早く察知するために人類が好転的に獲得したものだと言われていますで。特にですね、顔の中でも表情を構成する目と口への有目性は特に高いそうです。このでは アジア圏では目の表情であと欧米では口の表情を特に重視するっていう風にある傾向があると報告があってまあそういった文化圏の違いの観点から、えっと、各国のイラストを見比べてみても面白いかもしれませんそれから見慣れたものも焦点となりうると言われてます、えっと、見慣れたものだと脳が識別する処理が早いから、えっと、注目されやすいっていう文献を見たことはあるんですけど、えっと、具体的なちょっとエビデンスこれ見つかってないので、えっと、今度探します 続いて、えっと、衝動を刺激するもの衝動刺激ですねえもうこれも焦点となりますこれも想像はしやすいと思います何かこ う, なんうん生存本能を<笑>刺激するものが目の前に現れたら、えっと、思わず見ちゃうっていうのは、うん、なんか想像しやすいと思いますそれから他と違う領域っていうのも、えー、焦点になります例えば大きさや色情報量などが違う部分ですね イラスト界隈ではこれ、粗密って言葉で整理されていて、あと、認知心理学では 視, 視覚的注意ってキーワードで語られる要素です。そして最後が線で示された領域です。さっき紹介したこの絵画の他にも、漫画の集中線なんかは分かりやすい例だと思います。ちなみに、この視線を誘導する線のことを、美術用語でリーディングラインと言います。はい。ここまでで焦点となりうる要素を5つ紹介しましたが、実はこの これらの要素をもとに焦点を推定する研究っていうのはもう10年以上前からあります。ただ、イラストのどの要素がどれくらい効いて注視されやすいかっていった度合いだとか、潜在変数だとか、まだ結構わからないことも多いようです。で、まあ、その分かっていないところをちょっと追求したいなと思って、えー、続いて、イラスト上で、えー、焦点がどんな方針で組み立てられていくのか、これを王道パターンを、えー、因数分解して、 集約して私なりに整理してみました。すると、どうやら次の3つの方針があるようです。1つは焦点となりうる要素を重ねることで、より強力な焦点を作るって、有目性を高めるという方針です。例えば、王道パターンの1つである、これ、トンネル構図っていうんですが、これは3つの焦点重ねがけした構図です。結構よく見る構図ですね。えっと、真ん中に人や体を置いて、 で他と違うまああのコントラストを使って、えー、っとパースを使った、えー、線を示した領域ってのを使っているやつ3つの焦点が重ね掛けしていますなのでこういった、えー、っと重ね掛けの焦点のやつ見たら強化型の構図だっていうのを思い出してもらえたらと思いますハンターハンターですねこれはい続いて<笑> 2つ目は焦点同士を近くに配置したりリーディングラインで繋いだりして視線の流れを操る、えー、方針です。 例えばこのジグザグ構図では視線をのジグザグに視線の流れを作って画面全体を見てもらおうっていう構図です。それから線をつないで図形を作ることでその図形の見た目を印象をそのままイラストに転用して持ってくるっていうことができます。この例では三角形を、えー、と物理的に安定している三角形っていうのを取り出して動きのない安定した印象をイラストに与えていますね。 逆に逆三角形を作れば不安定な印象を作れるので、えー、と今にも動き出しそうというようなイメージが与えられます。なのでこういったパターンを見たら視線の操作と印象操作っていうのを合わせて操作系の構図だっていうのを思い出せてもらえばと思います。そして3つ目、えー、とバランスが取れた位置に焦点を配置して、えー、と焦点を安定させる方針です。こちら 人はこう、規則正しいものを見ると安心だとか美しさを感じることが分かっているのですが、かといって、えー、画面中央だとか、自然界ではよく見ない、見られないバランスに焦点を置くとかえって不自然さが際立ってしまうんですね。その秩序と自然、その絶妙なバランスを、えー、巨匠たちが追求した結果、こういったいくつかの王道パターンに収束したと言われています。まあ、黄金比とか、えー、三分割層だとかっていうのは有名ですが、 他にも結構いろいろあるので、それぞれ覚えておいて損はないかなと思います。はい。以上が効果的に資料点を使う上での方針です。構図がうまいイラストは、これらの方針のどれか使われているか、掛け合わせて使われているかしているので、ぜひ探してみてください。はい。ここまでが前半の内容です。ざっと流れ見てみますね。えっと、一番上から。まずイラストレーターの狙いを知るには、イラストの目的を知る必要がありました。それは説明の時短でした。 この目的を果たすにはイラストレーターには3つの技能が求められていてその中でイラストレーターがどこを伝えたいかを決定するのは構図にありましたで 構, 図の構図にはたくさんの王道パターンがあってそれぞれのパターンが生まれた経緯を追ったら2つの目的に種別できましたそれが焦点とカメラをコントロールする目的でしたそしてこの焦点こそが前半の趣旨であるイラストレーターがどこを伝えたいかに直結していたわけです そこで焦点を深掘りして、まず焦点となりうる5つの要素を紹介。そして、この5つの要素を実際のイラストの上で 効, 率効果的に扱うための3つの方針を紹介しました。はい、というところまでがここまで説明した内容ですね。これでイラストレーターがどこを伝えたいか少し想像できるようになったと思います。では、ここまでの内容をいくつか Python で実装してみたいと思います。えー、とコードはまあコラボにも載せているので、えー、と皆さん気になる方、触ってみてください。 で一つは顕著性マップっていうのを使った、えー、検出方法ですね。これ、画像のプリミティブな、えー、と特徴量を使って、えー、顕著性を計算するっていう手法です。この例では、他と違う領域を検出するために使いました。なんとですね、これ僕知らなかったんですけども、この顕著性マップ、オープン c v に標準で入ってるんですね。あのすごいなと思いました、うん。残差スペクトルを用いたこう古典理論がベースなんですけれども、こう コードを見てみると分かるんですが、画像を読み込んだ後にインスタンス作って、堅調性計算していっても3、4行でこれできるので、かなりお手軽です。イラスト以外の用途でも結構使えるので、何か良さそうなアイデアが見つかれば、もうサクッと導入できるなと思いました。なので、そういうのでもいいと思います。続いて、クラックスアクティベーションマップっていうものを使えば、ある程度見慣れたものを検出できそうでした。これは、えっと一言で言うと、 AI がどの領域を判断の根拠として画像の分類をするかっていうのを可視化する手法ですね。えー、とただ、これ見慣れたものっていうモデル、さすがに作れないので、あくまでも擬似的なものです。で実装ではシンプルなで汎用性がある g l a ド c a m っていうのを使いまして、えー、TFKerasViz っていうライブラリー使えばこう損失関数と、あとモデル少し書き換える関数を作るだけで、これも数行で書けるので、 本当これもう見つけたとき Python コミュニティ最高だなって思いました。こんな知見たくさん落ちてるんだもん。本当 Python 勉強しててよかったって思いましたね。はい。とここまででイラストレーターがイラストのどこを伝えたいかっていうのを解説しました。続いてイラストレーターが何を伝えたい、伝えようとしているのか、それをイラストを構成要素に分解して、その構成要素ごとの機能を探るっていうアプローチで解説します。ということで、ここから後半です。 イラストの構成要素としてよく解説されるのは、この6つの構成要素なのですが、今回説明をシンプルにするために、このライン、シェイプ、色、明度の4つの要素に絞って説明します。1つ目はラインですね。構図線とも言われてます、これ。えー、っとこれはですね、物理的に存在する線のことではなくて、構図の骨組みとなる線のことです。これ、あのよくイラストの技法上に読んで書いてあるんですけれども。<笑> 構図の骨組みって何だと思います<笑>僕最初思ってもうびっくりしたんですけど、まあ、基本的にこれ突っ込み入るんですけれども安心してください実はもう今の皆さんなら分かりますなぜなら構図の骨組みってほとんど焦点となりうる要素でできてるからです前半に説明しましたね先ほど説明した5つの要素あとプラスリーディングラインですねこれらの要素が構図線ですのでもう皆さんならイラストの中のラインが読み取れるはずです で、このラインの形や組み合わせによってイラストの印象が変わってきます。ただ見てわかるように、ラインは本当に変幻自在で、バリエーション無限大にあります。なので、イラストを読み解く際には、この表を参考にしてもいいですし、なんとなく感じ取ってみるだけでもいいと思います。こう、ラインがどんな配置してるかなっていうスキームで読み解いてみると、多分今までと違う見え方ができるので、えっと、これおすすめです。ちなみに、 イラストの外枠もこのラインの対象になるので、皆さんご注意ください。で、このライン一つ一つの性質見るのも面白いんですが、カメラを使えばライン全体を制御できます。なので、このライン大きく見せてるなとか、全体がこの方向向いてるなとか発見できれば、それはそれでイラストレーターの狙いを感じ取ることができると思います。続いて2つ目の構成要素です。シェイプですね。 あまり聞きなじみがない言葉かもしれませんが、シェイプはイラスト全体の色や明度を数色の同型色にまとめたときの一つ一つの領域のことです。イラストはこのシェイプっていう単位で、イラスト全体の色や明度の分布、それをざっくり把握して、一目で読み取りやすいイラストになってるかなとか、見せたいところ埋もれてないかなってことを確認したりします。で、このシェイプちゃんと設計できてないとひどいことになります。これはとあるニュース番組で、 人と椅子が合体しているっていうことで話題になった例です。まあ、これは顕著な例なんですけれども、こう、分けて認識させたいオブジェクトは、同型色にならないように、ちゃんとシェイプ単位でしっかり管理しないといけないっていう、これは判例ですね。続いて、色です。これは感情面に作用する要素で、補色だとか類似色だとか、いろいろ定石あるんですけれども、 個人の経験や連想の影響がすごく強くて、すごくコントロール し, しづらい要素です。それで一定のルー ル, がルール化ができないっていうふうに言われている要素ですね。例えば赤だと血が連想できて怖いとかですね。なのでイラストレーターは色かなり慎重に選ぶ傾向にあります。こう、イラストの端に色の配列見たことある人、えー、結構いると思いますけれども。 あれってあのパレットとして使うほかにも色同士が喧嘩してないかなっていうのを確認するために使ったりもしてます。あと右側のカラーパレットこれで示しているようなサイドの高い色ですね。あれは、ね、かなり感情的なに強い力を持っているので基本的にイラストで使われない色です。もしそういった色が使われていたらややって思ってください。強いメッセージ性が隠れているかもしれません。そして最後に紹介しますメイドです。 明度は色の尺度の一つなんですが、色とは分けて考えられることが多いです。というのも、明度は色の中でも特に焦点を作るのに重要だからです。で、明度は全体の分布ごとにキーとバリアンスという名前で割り当てられています。全体の明度が白寄りだと、あ、逆だ。白寄りだと、えっ、ー、と、ハイキー。黒寄りだと、えっ、ー、と、ローキー。それから、全体の明度の差が小さいと、えっ、ー、と、 ローバリアンスで大きいとハイバリアンスというような具合ですねまあ単純な分類なんですけれどもイラストの中でどんな焦点があるか見極めるのにすごく必要なのでこれはイラストレーターの狙いいを知るのに重要な手がかりですちなみに明度と色のバランスはライティングによって調整可能ですただ光はそれだけで1冊の本がバンバン出るぐらい重要で重要自由度の高い要素です キャラララクターに当てる一つののの光でイラストの全体の雰囲気がガリと変わります。えっと、今回これちょっと紹介しきれないのでもし光について知りたいって方は、えっと後に載せている学習リソースを読んでみてください。というところまでが後半の内容でした。これもざっと振り返ってみましょう。この章ではイラストレーターが伝えようとしている印象や感情を4つの構成要素に分けてその効果を解説しました。 でラインは構図の骨組みのことで、前の章で紹介した焦点となりうる要素や、えっと、リーディングラインで構成されていましたで。シェイプは配色のバランスを統制する要素で、色は感情、明度は焦点を左右する要素であるとして紹介しました。これで皆さんはもうですね、これからイラストを見たときに頭の中でこれらの構成要素に分解するっていうスキームで、 イラストレーターが伝えたい印象やメッセージを分析できるようになったはずです。ちなみにキャラクターイラストの場合は、さらにここに、この構成要素の他にキャラクターのポーズだとか、表情だとかっていうのが重要になります。これも今回カバーできなかったので、それら知りたい場合は、後とのに載せる学習リソース、これも参照してみてください。はい、ではこちらも Python で分析してみましょう。 今回は一部の構成要素を抽出するっていうところまで紹介します。これもコラボに載せているので、気になる方は見ていってください。まず、シェイプの抽出。これ、えー、っと、めっちゃ簡単です。えっと、画像を読み込んだ後に、K-means で、えー、っと、イラストの色を何色かに分けて、ちょっと平滑化処理するだけでこれ作れます。まあ、あの、OpenCV でも PLO でも何でもできるので、お好きな画像処理ライブラリーを選ぶといいと思います。 ちなみにですね、まあ、見方の解説なんですけれども、ここに載せているイラスト、一番右がシェイプなんですけれども、えっと、顔を強調するっていう意図が僕、これ最初あったんですが、この配色バランスだとあんまり目立ってないです、ね、顔、えっと。もう少し顔を暗めにして、顔と顔の周りに明暗さをつけるべきでした。というような感じで、えっと、シェイプが抽出できたら、配色バランスを自分の目で見て分析してみてください。続いて ラインの抽出です。この例では人間の人物の軸と体の向き、えーと、体の向きはリーディングラインですね。これを抽出するためにオープンポーズを使いました。これ、既存の公開モデル使ったんですけれども、えーと、意外とイラストでも精度よくラインが抽出できましたね。これについてはちょっと行動を今準備中なので、すみません、準備ができるまでこれはしばらくお待ちください。 あとは、えっと、他のライン以外の要素では、要素では、えー、補色や類似色の判定だったり、えっと、明度のキーバリアンスの判定だとかっていうのはやってますので、興味ある方、コラボの方を見ていただければと思います。はい。本編は以上ですが、ちょっとここから延長戦です。本編の他にちょっとやってることがありまして、イラストを描き始める土台作りにも挑戦してます。絵を描きは、絵の描き始めって、実は結構バリエーションがあるんですよね。 対別すると、えっと、左側の、えっと、題材を先に決めるか、右側の題材を後に決めるかに分かれます。あとはまあ人物や背景、配色から入るとか、これ人によって結構書き方変わりますので、もし好きなイラストレーターが、えー、っと、メイキングとか出してたら、チェックしてみると面白いとも思います。で、僕が好きな絵師は右上の面のシェイプをやってる人で、 えっと、それでこのシェイプ自動生成できないかなって思って作ったのがこちらです。えー、本の想定からシェイプを拝借するっていうコードです。えー、かなりこれ横着なことをやってる気がしますが、本の想定ってすごく配色のバランスがいいんですよね。結構これ、すごくよくて、かなりいいシェイプが抽出できます。 それからこれ著作権の問題とか問題なんじゃないっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、えっと、シェイプを抽出して全く別のものを書くなら問題なさそうっていうところまでは確認できてますで。これ仕組みとしては、適当に入力したキーワードをもとに、今回は Google Books API を使ってランダムに本のデータを取得して、あとはさっき紹介したシェイプの抽出をするコード、あれと組み合わせれば出来上がりです。 本当にこれ、お手軽で実用的なので、今度私もこれ使ってイラスト描いてみたいなって思っています。はい。というところまでが延長戦もここまででした。最後にまとめます。皆さん、お疲れ様でした。<笑>えっと、このプレゼンでは絵師の狙いを読むっていうスキームと、そのスキームに沿った Python スクリプトを紹介しました。で、見て分かったと思いますが、イラストってその成り立ちを知れば、本当に簡単なコードで分析できます。 それに、今回紹介したスキームは、イラストの技法書に書かれた一端にすぎません。本当、ぜひ、皆さんの切り口でもやってみたら、面白いことができると思うので、ぜひやってみてください。でもし、この発表を聞いて、もっとイラストを学びたくなったり、Python で分析してみたくなったっていう方がいたら、これらの文献がおすすめです。おすすめの技法書だとか、今回、えー、と解説しきれなかった内容をカバーした書籍などを載せましたので、えー、気になる方は、ぜひ、これで検索してみてください。 で最後の最後に営業です。イラストの仕事を募集してます。ポートフォリオサイトとか、ツイッターの DM とかで声かけていただくか、もっとライトに、えっと、お台箱への投稿もたまに書きます。これ、それからあと今回ですね、パイコンを見てっていうふうに言って、イラストの依頼してくださった方にはお試しとしてラフができるまで無料にします。実際にイラストの依頼をするかは、えっと、ラフを見てから判断していただいて構いませんので、えっと、お気軽にご相談ください。 というところまでで以上です。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。めちゃくちゃ分かりやすかったです。やった。ちょっとイラスト解析とか私絵のセンスがないので敬遠してたんですが、なんかすごいアップル情報が分かってすごくなんかいろいろ調べたいと思いました。ありがとうございました。はい。と Discord 上に質問をいただいていますので、あの今読み上げたいと思います。 はいいお願いしますのびさんという方がですね、今後の取り組みを知りたいです。どこまでやっていこうと思っているのか伺いたいですということです。ああ、なるほど。そうだな。とりあえず、まず僕、あの<笑>イラストレーターとして全然無名なので、そこを名前上げていくっていうところのためにやっていたいんですけれども、絵の勉強まず続けていって、で、適宜行動化できるものは行動化していこうっていうスタンスでやってきたと思います。どこまでやるかか まあ、最終的にはあの生成までやってみたいですが、それはそれでイラストレーターの創造性となんというか、対立するジレンマっていうのがあるので、できるだけ絵師の立場に立って、絵師側の立場に立って、絵師の創造性っていうのを守る形で、絵師を支援するっていうようなツールをどんどん作っていきたいなと思っていと思っていありがとうございます。なんですね た<笑>、はい、<笑><笑>なんか、こ多分そういう最後のスライドにされた方、初めてなんじゃないかなっていう、はい、<笑>大概、p、は、y、い、<笑>のってのいうことなんですが、で も, も、絵がすごい可愛くて、さっきからずっと見てみました。ありがとうございました。いはいでは、また質問が来てまして、ね、最後になりますかね。えーはいえー、H, H 加藤1933から、えーと、イラストを描くときのこだわりを知りたいですということです。こだわり こだわりか、えー、とま あ, あの純粋なこだわりは可愛い女の子を描きたいっていうのが最初のこだわりなんですけど、えー、とあとはクリエーターとしての精神としては、まあ、伝えたいメッセージをどういかにどんな表現で伝えるかっていうところを大事にしているのでそういったなんていうか。 設計の思想ですね、そのあたりをこだわっていきたいなと思ってます。本業でも割とデータビジュアライゼーションをやってて、えっと、いかに客観的に情報を伝えられるかということをやってるので、まあ、それだけでは、簡素な情報だけでは伝えられない情報をイラストでも、えっと、客観的な視野を、えっと、大事にして伝えたいなっていうのを思ってますね。 ありがとうございました。ちょうどお時間になりましたのでここで終了とさせていただきたいと思います。質問がですね、はい、またいくつかどしどし Discord 上に来てますので、あの広栄 さ, さんの方でご確認いただければと思います。はい、またですね、すあのこのあと Ask the Speaker のチャンネルにてあのコミュニケーションを取っていただきたいと思っていますので、えっ、ー、と広栄 さ, さんそして今参加いただいている皆さんですね、ぜひこの Ask the Speaker の PyconJP2、はい、というチャンネルありますのでそちらに移動していろいろ聞いて。 見ていただきたいと思います。では、えっ、ー、と、本日の発表ありがとうございました。えっ、ー、と、参加者の方、ディスコードで発表者に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。